かな。多分2月だと思うんですけど、はい、なんかまあ、まあ、皆さんご存知の通りといってもた、おそらくまあ、アーカイブで見る、何ヶ月か経ってから見る方もいらっしゃるかもしれないんで、ま あ, あの、まあ、コロナの関係で、まあ、いろいろ、少なくとも僕らがいる東京都は自粛、自粛というかあの、まあ、緊急、えー、非常事態宣言が出て、<笑><笑>で、まあ、僕ら、自宅に、ま あ, あ、在宅勤務のようになって、 でまあ、あの皆さんもおそらく多くの方々がコロナのによるそういった対応ですとか、まあ、そういう在宅勤務に代わってそれになれることなどいろいろ大変な時期にあったと思いますので何かオフィアワーをやるってそちらに注意を向けるよりも、まあ、今目の前にあることにあの注力してもらいたいなみたいな思いもあって少し延期してたんですけれども。まあ だいぶ質問もたまってきましたし、そろそろ1回やろうかなという感じで、ちょっとあの再開してみようと思います。ただ、あのまあ、残念ながらと申しますが、僕らもまだまだあのこうした形であの、なかなか一緒にさあの収録することができないので、こういった形で今日はですね別々の場所でソーシャルディスタンスを取りながらあの<笑>進めてみたいと思います。はい。はい、ありがとうございます。 じゃあ、進めてよろしいでしょうか。はい。はい。では、まずですね、えー、Google からのお願いです。えー、本、WebmasterOffice Hour は、こちらのハッシュタグ、WebmasterOffice Hour を使用しております。えー、なので、まあ、音声が聞こえない、映像が見えない、質問についてのご意見、ご感想、その他ご要望などありましたら、ぜひこちらのハッシュタグ、WebmasterOffice Hour をつけて、SNS に投稿してください。 ただですね、えっ、ー、と、こちら、あの、今回、あの、録画を、皆さんにお届けしていることになっているはずなので、まあ、ちょっと音声が聞こえないと言われたときに、我々はどう対応していくのか<笑>。どうしましょうかね。本当、そうですね。今日は、あの、そうなんです。あの、なので、あの、録画なんです、今日。<笑>なので、皆さんとリアルタイムでやり取りできないので、そうですね。あの、 次回から気をつけますということになってしまうんですけれども、ちょっといつもといろいろなあのツールも違えば、あの本当、状況も違うので、ちょっとあの違和感があるところが出てくるかもしれないんですが、あのまあ、今後、改善していきたいと思います。はい、はい、なので、えー、ご不便をおかけしてしまうことがありましたら、それはすみませんと。はい、はい、ではですね、えー、まず、Google からのお知らせ、えー、から始めていきましょう。金谷さんどうぞお願いします、はい えー、そうですね。あの、この、まあえー、僕らがやっていなかった期間にもですね、いろいろな、まあ、ご案内がたくさんあったんですけれども、中でも一応、あの、これはお伝えしたいなと思うのだけいくつかピックアップしてお伝えしておきたいと思います。まず一つ目が、こちらですね、今年の、まあ、5月の5日にの投稿なんですけれども、えー、まあ、コアアルゴリズムのアップデートがありました。で、これにつきましては、 まあ、そうですねもうすでに、この2つ目の投稿で、これはこちら5月19日ですね、もうロールアウトはもう完了しておりますので、皆さんのまあ掲載順位に反映されていることだと思います。このまあ細かいこととしては、特にあの付け足してお話しすることは何もないんですけれども、もしこういったことを今回初めて あのコアアルゴリズムのアップデートというのを意識した方がいらっしゃいましたら、ぜひですね、こちらでご紹介しているブログの、あのまあ、僕の投稿からこちらのリンクを見ていただいて、ぜひですね、ブログの記事の方をご覧いただけると嬉しいなと思います。で、こちらのですね、やっぱりコアアルゴリズムのアップデートによって順位が下がってしまった場合は、何かあの直さなくちゃいけないと思うかもしれないですけれども、やっぱりそもそも何かが問題があるから下がった。 何か悪いから下がったという、仮に下がったとしても、何か問題があるというわけではなくて、本当に、例えば良いコンテンツが他にも増えてきたとか、いろいろな要因もありますので、ちょっと落ち着いて、実際にその何か改善する必要があるかどうかということを見極めることをあのお勧めします。はい。というわけで、次の記事に行きたいと思います。 2つ目の記事がですね、こちらはですね、あ、ちょっと 日, 日付を、えー、切ってしまいましたけれども、こちらはまさにあの今朝というか昨夜というかの、えー、記事なんですけれども、こちらはまだ英語しか出ていないんですが、まあ、Google 検索で今後使用される予定の、まあ、ランキングシグナルに関するですねブ ロ, ブログ記事が公開されました。 でこちらまあ、ランキングシグナルに関することですので、結構気にされる方も多いかなと思うんですけれども、まあ、年内にローンチされることはありませんので、ぜひですね、今、例えば、あの、コロナの関係で何かそういった他に対応していることがあるみたいな方は、ぜひそちらに注力していただければと思います。で、現在、まあ、こちら英語記事のみとなりますので、なるんですけれども、まあ、あの、 もし一通り見ておきたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひご一読いただければと思います。はい。そして次のニュースですと。でこちらですね。あのまあ、英語の動画となるんですけれども、Google Search News が更新されました。でこちら英語なんですけれども、まあ、PC で見ると、えー、日本語の字幕が自動生成で付けられるんですね。で 正直、あの、中身をある程度検索についての知識、予備知識がある方でしたら、その自動生成の日本語字幕で十分中身は理解できるんではないかなと思いますので、ぜひそちらをご覧いただければと思います。で、今回ですね、まあ、あの、一つあのピックアップしますと、まあ、そこだけなんかご紹介するのは本当はあの、投稿にも書いてあるんですけれども、避けたいなと思うところなんですが、あの、モバイルファーストインデックスに す、ま、べ、あ、てのサイトを移行します、9月1日に移行しますという話があったと思うんですけれども、ちょっとそのやっぱりこうした、そうあの発表をしたのは、こうしたコロナ の, あの状況が出てくる前に決めた日付ですので、こうした状況の中で9月1日に本当に実行す る, 実行するかというのは、少し僕らのほうでも検討したいなと思っております。また具体的なことが決まりましたらお知らせします。はい そしてそうですね、最後のお知らせは、こちら特にお知らせというほどのことではないんですけれども、やっぱりあの今僕のツイッターで固定表示にしているんですけれども、最近ビジネスにホームページの活用を始めた方、またそうしたホームページを活用しようという考えている方向けに、ぜひですね、何か検索について知りたいっていう方がいらっしゃれば、ぜひこちらの記事を読んでみて、 いただけるといいなというページを2つピックアップしています。1つ目が Google にウェブサイトを表示するという記事。そして2つ目が検索エンジン、SEO スターターガイド。検索エンジン最適化スターターガイド。SEO スターターガイドです。でこちらは、まああのえー、意図としては、やっぱりこの、まあ、皆さん、やっぱりコロナの話ばっかりであれなんですけれども、 あのこの状況になって初めてあの、サイト、ホームページを持とうとされた方も多いと思うんですね、例えば飲食店の方で、今まで例えばあの、ホームページなどを特に持っていなかったっていう方が、やっぱり例えばテイクアウトを始めました、デリバリーを始めましたといったことを表示したい、まあ、営業時間を表示したいですとか、そういったことが、多分おそらく多くの方がそういったことを考えているという話を聞きます。 ただその中ですごく忙しい中で、本業の方が忙しい中で、何かウェブの方はやっぱり時間ってなかなかかけられないと思うんですね。でそういった時にあのよく聞く、残念な話としては、何かそういった方々を、まあ、騙すような方々もいらっしゃる。騙すような、まあ、正直ストレートに言うと、やっぱりあの営業 の, あの電話をかけて、実際に効果があるか分からないような施策を提案するような方もいると。 もちろん効果がある施策を提案するような方もいらっしゃいます。で、そういった方、あの、初心者の方には、そういったものが判断がつかないことってありますので、僕の方からお伝えしたいのは、何か SEO というものが世の中に絶対的に存在して、例えば何かやらなくてはいけない、や, るやらなきゃいけないと思ってるんだけど、なかなかやれてないんだよね、みたいなことってよく聞きますので、 別にいわゆる SEO というものをやらなくてはいけないというわけではないということと、もし何か関心がある場合には、こういった記事をまず読んでいただいて、それがまあ理解できるようにいろいろな予備知識をつけていく、または周りの方にちょっと聞いてみるというのがいいんじゃないかなと思います。はいですので、まず特っかかりとしてはこの辺の記事を読んでみると、特に上の記事があの本当に初心者の方におすすめですし、 ちょっと分かってきた方には下の方の記事をきちんと理解できるように読んでいただくのがいいかなと思っております。はい。はい、ありがとうございます。では、早速、今日の質問に移っていこうと思いますが、いかがでしょうか。大丈夫です。大丈夫なんですが、これ今、何分経ったかとかって、僕らの手元で分かんないんですね。分かんないですね。<笑><笑>うん。<笑>はい。まあ、大体、はい、なんとなく、 はい大体1時間をめどに本日、うんはい、はやっていこうかなと思います。はい。はい、全部 お, お答えできるといいですね。はい、頑張ります。はい、ではあ、早速1つ目の質問に移っていきましょう。検索パフォーマンスレポートの見方に関するご質問をいただいております。Google Search Console の検索パフォーマンスから見れるページタブにおいて、 シャープが付く URL の数値の集計方法についてご質問させてください。コンテンツ施策を推進しているのですが、検索パフォーマンスにあるページのレポートを見ていると、昨年の暮れ頃からシャープが付く URL からの表示回数やクリック数が増加傾向にあります。 一つの要因として検索結果に表示されるサイトリンクの増加によるものだと考えているのですが、例えば以下の例の場合、検索結果にサイトリンクとして表示されているシャープが付く URL については、正規 URL にデータは正規化されず、検索結果のサイトリンクなどの成果として判断して問題ないでしょうか。サイト内リンクはユーザーが知りたいことをすぐに知れる場所にダイレクトに 飛ばしてくれるものですし、ユーザーにとって需要があると思っていますので、えー、できるだけきちんと分析しやすくに活かしていきたいと思っております。とのことです、えー、こちらいかがでしょうか？はい、えー、そうですね。こちらに関しましてはえっ、ー、とですね。まず、あの結論から申しますと、この増加傾向にあるというのは何か僕らの方です。ごく大きな仕様を変えたとか、そういったことではないですで。 じゃあ、えー、そうした例えば、まあ、シャープがつくような URL に関しては正規化していたのではないかと思う方もいらっしゃると思うんですけれども、そこについてちょっとご説明すると、まあ、通常のいわゆる検索結果に表示されるような URL に関しては、えーまあ、正規化されているんですね。つまりこの シャープが付いているようなページえーと URL と実際についていない URL などが2つあった場合に Google はその2つのページが類似するページとして扱った場合にまあおそらく扱うと思うんですけれどもその場合にそのどちらかを正規なページとして登録してそれを検索結果に表示していますところが この例えばサイトリンク、今回のご質問にもいただいているようなサイトリンクですとか、リッチリザルト、例えば FAQ のリッチリザルトのような中にリンクがあるような場合には、そこは実は正規化されていないんですね。ですので、そういったサイトリンクですとか、FAQ のリッチリザルトなどの中に、そのシャープのついた URL が表示された場合には、それがそのまま検索パフォーマンスレポートに記録されます。 ですので、実際にこのご質問いただいたケースでも、増加傾向がありますと。実際にサイトリンクの増加によるものだと考えていますということですので、まさにその通りかなと思います。ですので、そうですね、検索結果にサイトリンクとして表示されているシャープが付く URL については、正規 URL にデータが正規化されず、 検索結果のサイトリンクなどの成果として判断して問題ないでしょうかというのは、えー、と問題ないと思います。ただし、サイトリンクなのか、あのそうした FAQ のリチ リ, リザルトなのかというところまではちょっと細かくは分からないかなという気もしますけれども、はい、という感じですかね。はい、ありがとうございますありがとうございます。では、続いてのご質問に移りましょう。はい 各 Google サービスの集計結果が一致しない件に関するご質問をいただいております。マイビジネスで表示される検索数、検索語句、サーチコンソールのクリック数、表示回数、検索キーワード、またアナリティクスの集客、サーチコンソール、検索クエリ、そして表示、件数、検索クエリがそれぞれ合いません。 それぞれのサービスは過去1ヶ月の期間が異なり、検索も動くキ ー, ーキーワード、クエリと異なります。それぞれの関係、関連性はどのようなものなのでしょうかというご質問をいただいています。これ結構よくある質問かなと思うんですけど、えっ、ー、と、まあ、大前提としてですね、まあ、マイビジネスだったり、サーチコンソール、グーグルアナリティクスといったものは、まあ、別々の異なったツールです。 えー、それぞれ別々の目的のために、えっ、ー、と、まあ、似たような、あの指標の名前はあるかもしれないけど、まあ、若干違った、あの指標を違ったようにトラッキングしている、ことがありますので、えっ、ー、と、まあ、集計結果、数値が一致しないというのは、あの、よくある、ことです。 なので、えーと、そういったあの紛らわしいものに関しては、えーとまあ、ヘルプページ等々にこういった違いがありますよというような記述もありますので、ぜひそういったヘルプページ活用いただいて、えーまあ、納得いただけるといいかなと思います。いかがでしょうか。まあ、そうですね。はいあの。特にマイビジネスなんかは、あのいわゆる自然検索の あの表示とかとまた全然違ったような集計方法で表示している部分もあるみたいですので、ちょっと僕らが解説するというよりは、ぜひちょっとヘルプ記事をよあのご覧いただいて、その上で、例えばマイビジネスの方に関するご質問だと、マイビジネスの方 に, <笑>にご質問いただくといいかなと思いいいまますすはあ、いはい、ありりががととううごござざいます。 では、続いてのご質問に移りましょうお。FAQ 構造化データの数値の定義に関するご質問をいただいております。最近、とあるページへ FAQ 構造化データを実装したのですが、サーチコンソール上の FAQ 構造化データの数値に関して、以下のような解釈で合っていますでしょうか。えまず、サーチコンソール上の検索での見え方におけるクリック数は、検索結果から FAQ の入ったページの URL へ遷移した数値である。 そして2点目、回答部分にあるサイト内別ページへのリンクをクリックした場合は、サーチコンソール上のクリックの形状先はリンクしたページになる。こちら2点いかがでしょうか。はい、えー、そうですねあの。1つ目に関しましては、確かにおっしゃるとおりで、そのク リ, ッ ク, クリックが記録されるのは、FAQ の入ったページの URL をクリックされた場合に、 クその FAQ の部分がを、何ですかね、表示、検索結果で表示させただけで、実際にその中をクリックして、そのサイトに飛んでいない場合は、クリックとしてまあ形状はされませんと。そして、2つ目のご質問の回答部分にあるサイト内の別ページへのリンクをクリックした場合は、もうそうですね、サイエコンソール上のクリックの形状先は、リンクしたページになりますと。 ただし、インプレッションは実際の URL も、実際というか、あの、検索結果のメインのその表示されたページの URL もインプレッションがつきますし、当然クリックされたページの URL もインプレッションがつきます。ちょっとそのカッコ内の表現が僕何回か読んでみたんですけど、その際のクエリは FAQ の入ったページがインプしたクエリになるってのはちょっと意味が申し訳ないですけど、わからなかったので、あの、もし何かそこが重要なご質問であれば、また えー、重要なポイントであればご質問いただければと思います。はい。ありがとうございます。ますでは、続いてのご質問。アコーディオンでテキストを隠すのは問題かどうかに関するご質問をいただいております。スマートフォンページではアコーディオンで隠したとしても正しく Google は認識してくれると Google は公表しておりましたが、PC ページをアコーディオンで隠している場合は正しく認識してくれるでしょうか PC については Google より2014年の動画が出てくるのですが、MFI 以降はペ PC ページのアコーディオンでテキストを隠す場合の情報がありません。PC ページは表示させて、えー、スマートフォンページはアコーディオンでテキストを隠しても問題ないのでしょうかとのことです。こちらいかがでしょうかはい。そうですね。ちょっと僕、あの、こちらもですね、あの、 おそらく質問のポイントをきちんと僕は捉えているか分からないんですけれども、このまず MFI、モバイルファーストインデックス以降の PC のページがアコーディオンで隠れてますと、それがえと問題ないのでしょうかっていうのは、何、その問題がないかっていう観点がちょっとよく分からないんですよ、ね。で、おそらく推察するに、モバイルファーストインデックスをあのストレートに言いますと、適切に理 解, 理解されてないのかもなってちょっと思いますと。 モバイルファーストインデックスですと、以降は、そのモバイルのクローラーはモバイルのページ、そして PC のクローラーは PC のページをクロールして、その結果、モバイルのクローラーがクロールしたモバイルページのデータをまあ今後インデックスしていったりしますので、そういう意味では PC のページがアコーディオンでテキストを隠して隠していなかろうが、実際のインデックスであったりには影響、ストレートに言うと単純には 影響は何にもないので、別にあの隠してようが隠していなかろうが、あの、ちょっとスパムかどうかというっはまた別の観点で置いておいて、それがスパム意図でないとして、それがインデックス上何か問題があるかというと、まあ、特に問題はないかなと思います。で、実際それをじゃあ、あの、PC ページでは表示させて、スマートフォンページではアコーディオン で, で隠しても問題ないのかという意味では、あの、 おそらくここで聞いているのはスマートフォンページが認識するかではなくて、多分 PC ページのことがメインのご質問ですので、全然問題ないと思います。なんて感じですかね。ちょっと僕、あの、質問の読み違いをしていたら、ぜひまたご質問いただければと思います。大丈夫ですか、はい、基本、なんかそもそもの話でよくある話で言うと、ああ、っていう予断をしていくときはちょっと質問が多いので、 あの次いきますかね。そうしますか。割、はい、れていないことを答えになります。はい、すいません。<笑>はいえー、ではあ、続いてのご質問に移りましょう。はい。はい、僕ですね。すいません、<笑>いつもとオペレーションがちょっと違うので<笑>。はい、えー、では、続いてのご質問、検索結果に1ページ目までしか表示されない件に関するご質問をいただいております。 特定のキーワードで検索すると、1ページ目の下に最も的確な検索結果を表示するために、上の10件と似たページは除外されています。検索結果を全て表示するためには、ここから再検索してくださいと表示されます。ここから再検索してくださいをクリックしても、やはり1ページ目までしか表示されず、2ページ目以降が見れなくなっています。これはどういうことでしょうか 検索する人が少ないキーワードや調べたいキーワードに対するサイトが同じようなものばかりの時に最も 適, 切な適格な検索結果を表示するために上の10件と似たようなページは除外されていますと表示される理解されるのでかい。 理解できますが、えー、検索する人が多い表示されるサイトが多そうなキーワードでも1ページ目までしか表示されず困っていますとのことです。こちら、具体的なあのクエリ等々いただいていたかと思うんですが、いかがでしょうか。はい、えー、そうですねあの。ご報告というかあの、ご質問ありがとうございますと。あのえー今 お伝えできることがあるとすると、まあ、実際ですねその一、極端に検索結果の少ないクエリってのいくつかやっぱり存在していて、それぞれいろいろな理由であのそういった仕様になっているんですけれども、まあ、具体的に今こういう理由です、こうですっていうのをお話しできるわけではないんですが、まあ、今回いただいたクエリに対して、まあ、そういったフィードバックがありましたということは担当チームにあのお伝えしましたので、お伝えします。 えー、と皆さんにも そ, れをその旨をお伝えしておきます。と、はい、いうわけで、ご報告ありがとうございます。ありがとうございます、はい、では、続いてのご質問、えー。ガイド付きレシピで謎のエラーが発生する件に関するご質問をいただいております。Search Console のガイド付きレシピのレポートを見ると、プロパティレシピールドの整数が無効です。 としてたくさんのエラーが表示されていましたが、ディベロッパーページ通り、レシピの分量を例えば4人分、4個分などのように記述していました。これは一体何が問題なのでしょうかとのことです。こちらいかがでしょうか。はい、そうですね。こちらに関しては、この次のスライドにまとめ、あのちょっとディベロッパーページを持ってきたんですけれども、実際に見てみるとですね、 あすみません。こちらのご質問はあの、うん、オフィスアワーでいただいたというよりは、ツイッターでオープンにあのいただいたご質問だったんですけれども、この、えー、日本語 の, あのデベロッパーページと、英語のデベロッパーページが、あの全然違ったんですねで。実際に英語のデベロッパーページを見ていただきますと、説明もすごく長く書いてあって、かつ、実際の実装例も書いてありますと。で まあ、簡単に言うと、この日本語で書いてあるところが全くあの今の現在の仕様には合っていなくて、この例えばレシピの分量に関しては、例えばいくつですっていう数は数値で指定することになってるんですね。これは、えっ、ー、と、この英文のところをちょっと読んでいただくと書いてあるんですけれども、このスペシファイザーナンバーオブサービングプロ、みたいなところで、この要は、このレシピから作られた、まあ、あの、何ですか。 この料理の数みたいなのは、あの具体的な数値でしあの指定してくださいって書いてあるんですけれども、そしてそれに加えて、もし何か例えば4人分とか4個分などのような形で、このレシピではそれが、あの例えばどのぐらいの量、えー、と単位を合わせて作れますみたいなことを表現する場合には、それを足すこともできます。で、さらに言うと、もしこれが、えっ、ー、と、 なんですか全体のカロリーですとか、そういったものに対して表示されてある場合には、このレシピで作ったものがレシピ、カロリーの総量が書いてある場合には、その、えー、これは必須項目ですみたいな感じのことが書いてあって、結構重要な項目はですね、この後ごっそり抜け落ちているので、今、日本語のページを改善するように依頼し済みです。 多分あの近日中に変わるんじゃないかなと思いますので、ちょっと具体的な内容はぜひそちらの方を読んでいただいて、今の僕の説明が、えー、と何かちょっと間違っているかもしれないですけれども、あのそちらの正しいデベロッパーページが、えー、公開されましたら、僕のツイッターなどでお知らせしますので、そちらをご覧いただければと思います。はい。はい、ありがとうございます。はい、ご報告ありがとうございました。ありがとうございました。 では、続いてのご質問に移りましょう。続いて、スマホページのみが検索結果に表示される件に関するご質問をいただいております。はじめまして、えー、困り果てておりまして、な、え、ん、ー、とか解決策をお聞きしたくご質問させていただきました。えー、当サイトは2つありまして、どちらのサイトもワードプレスで制作しておりまして、スマホで見ると自動でスマホページに切り替わるようになっております。 Google 検索結果にはスマホページのみが検索結果として出てきており、PC 版をクロールしていないことに気がつきました。えー、PC で検索結果のキャッシュを見るとスマホページになっております。スマホのページは PC 版と別ページを作っているわけではなく、自動で拡大、縮小したりする形のためにどうしようもありません。 トップページすら検索に出てこない状況のため、どうか解決策を教えていただけますでしょうか。どうぞよろしくお願い申し上げます。とのことです。こちら、いかがでしょうか。はい、そうですね。こちらも具体的な URL をいただいておりまして、確認 し, しましたところ、ここにあのおっしゃられている通り、検索結果のキャッシュを見ると、スマホページが インデックスされていると。っていうご質問で、えなんですかね。で、ちょっとすみません。僕は、あの、あの問題がですね、やっぱ読めば読むほどちょっとっ理解できなくて、ちょっと今日、今回理解できないというものばっかりで、本当に申し訳ないんですけど、あの、下の方にですね、あの、スマホページや PC 版と別ページを作っているわけではなくて、自動で拡大、縮小したりする形のためということは、うん、っていうのがちょっと実際、 そこまで細かく見てないので、これが別のスマホと PC ページが別にあったのかとか、あんまりちょっと細かいことは覚えてないんですけれども、これレスポンシブの仕様のようにも見えるし、ちょっとなんかあの、すいませんほあの、本当に失礼かもしれないですけどな、ここのご質問のポイントが分からないんですね。なので、何が質問される、されてるのかが正直分からないんですけれども、まあ、モバイルファースト、あの、現象だけお伝えすると、モバイルファーストインデックスに移行されておりますので、 モバイルのクローラーがクロールした結果がインデックスに利用されているということは極めてあの、えー、何らおかしいことではないのであの今の仕様が、えー、今の状態自体は何も悪くないですとでもしそこによって何か問題が発生しているんでしたらその問題をちょっとご質問していただけると嬉しいなと思います何か順位が下がりました ですまあ、ちょっとそこに対して答えられるかどうか別として順位が下がりました検索結果に表示されませんですとか何かあのそういった具体的なご質問があればいただけると嬉しいなと思いますはい、はい、ありがとうございますでは続いてのご質問に移りましょうおレルカノニカル属性の効果に関するご質問をいただいております HTTP ヘッダーでのおーレルカノニカル属性は現状も 効果があるのでしょうか ?PC、スマホでドメインが別々にあり、PDF がばらばらにインデックスされており困っていますとのことです。えこちらいかがでしょうかはい、えー、そうですね、えー。ご質問に対しては、えー、現状も効果があります。ってことなんですけれども、実際にこの PC、ちょっとあの実具体例をいただいていないのでわからないんですけれども、PC、スマートフォンで 別々のドメインで運用されていて、PDF もそれぞれ作られてるっていうのが、ちょっと逆にすごくユニークな例なんではないかなと思うので、あのー、通常、例えばモバイル用の PDF で逆に僕はあんまり見たことがないなと思うんですね。P、PDF ってなんとなく PC 用で作られたものをモバイルからも、あのー、リンクしてるケースが多い気がするので、このケースですと、このどのように実装されているのかがちょっと 気 に, なる気になりますが、まあ、ご質問にお答えすると、現状も効果ありますので、ぜひそちらをご活用いただければと思います。はいはい、ありがとうございます。では続いて、新規サイトが MFI 対応されない件に関するご質問をいただいております。今年新しく作成し、インデックスされたサイトが MFI になりません。 2019年7月以降に新しくインデックスされたサイトはデフォルトで MFI になると認識しておりますが、MFI にならないケースもあるのでしょうか対象サイトは URL 検査すると、ユーザーエージェントはモバイルですが、インデックスクローラーはパソコン用 Googlebot です。サイトの問題なのか、サーチコンソール側の問題なのか不明ですが、このまま2020年9月を迎えた際に検索順位を落としてしまわないか心配です。 サイトの問題なのであれば、どこに問題があるのかご確認いただけますと幸いでございます。ちなみに、エスポンシブ対応は完了しており、モバイルユーザビリティのエラーも出ていませんとのことです。こちら、いかがでしょうかはい、えー、そうですね。こちらに関しましても、まあ、あの具体的な URL をいただいて い, いるんですが、えーまあ、僕が確認した範囲では、おそらくですね、この えー、モバイルファーストインデックスに、ね、移行されてるんですね。されてるので、実際におそらくあのサーバーのログなどを確認いただくと分かるかなと思うんですけれども、えー、Googlebot はほとんどモバイルのものがいってるんじゃないかなと思います。た, ただ、Search Console 上の表示が一部そのパソコン用の、えー、インデックスクローラー、パソコン用の Googlebot ですのような感じになって いるところがあの何かあの、サーチコンソール側の問題があるのかなと思いますので、僕の方からも担当チームにはあの報告したんですけれども、よかったら皆さんの方でも、あのサーチコンソールのですね左下の方にフィードバックを送信みたいなリンクがあるんですね。そちらからフィードバックしていただけると良いのではないかなと思います。で、その際にぜひですね、あの こ, こちらはですね、Search Console のチームが来たときにもお話しして、何回かあの皆さんにもお伝えしてるんですけれども、何かスクリーンショットをつけて、それだけポンと送っても、あの、その画像だけではわからなかったりしますので、ぜひ状況を具体的に説明していただけるといいなと思います。で、可能であれば英語で書いていただけるのがベストなんですけれども、日本語でも彼ら、あの、彼女らは、あの、Google Translate を使って、なんかなんとか理解しようとしてくれ るそうなのでぜひですねあのまあ何らかのテキストで具体的に書いていただくといいかなと思いますはいありがとうございますはいありがとうございますでは続いてのご質問サイトがインデックスされない件に関するご質問をいただいております Google サイトで Web ページを公開し Google Search Console からインデックス登録をリクエスト済みですが60日経過してもインデックスされません何か問題があるのでしょうか それとも、グーグルサイトのウェブページはもともとインデックスされにくいのでしょうかとのことです。こちら、いかがでしょうか。はい、えっ、ー、とですね、ちょっとあのいくつか、いくつかこう、今回もこういったご質問いただいていて、ちょっと今、すみません、これがどのケースだったか、一瞬、記憶にないんですが、ちょっと待ってください、ね、今。はい、すみません、皆さんあ の, 他の皆さんにはお伝えできないのであれなんですけど、URL はいただいていて、 このケースですと、あのー、いただいてはいたんですが、うーんちょっとあのここで書いてある状況が僕の方で確認できなかったところがありますので、本当にあの Google の Search Console に登録しているか、そしてインデックス登録をリクエスト済みかどうか、まあ、あとサイトマップを送っているかどうかですとか、まあ、サイトマップについては言及されてませんけれども、 そういったことをきちんとしていただいた上でまあ再度やっぱりインデックスされないということでしたら、ぜ、ま、ひ、あ、ご連絡、もう一度ご質問いただけるといいかなと思います、はいそはい。その際にスクリーンショットなどつけていただけると嬉しいなと思います。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ますえー、さて、えー、時間もあっという間に半分ぐらいは。半分ぐらいあます。<笑>はい いいいるるよううなのでででもう残り半分でいけとところままきたいと思います、はい、はい。では、続いてのご質問に移りましょう。インデックス登録されないときの対処法に関するご質問をいただいております。URL を認識してもらうために、インデックス登録リクエストをしていますが、3週間から1ヶ月ほど程度登録されずです。3ヶ月ぐらい登録されていないケースもあるようなので、早めに相談することにしました。なお、URL 検査では登録できます。 と表示されています。リクエストを送るまでの過程は問題なしです。例えば所有者確認などはしております。何か原因があるのでしょうかとのことです。こちらいかがでしょうか。はい、えっ、ー、とそうですね。こちらに関してもえっ、ー、とですね、やっぱりちょっとあのこのインデックス登録のリクエストって本当にしているかどうかというのはちょっと疑問を感じたんですね。ですのでちょうど、うん あの、まあ、URL 検査ツールで URL 検査をして、そのインデックス登録をリクエストみたいなボタンが出てきますので、そちらをきちんと押して、っていうのをも う, もう一度再度試していただくといいかなと思います。その上でやはりまた問題がありましたら、再度ご質問いただくといいかなと思います。 思いま す, すみませんな、ちょっとあまり具体的なことが言えないんですけど、僕の方からはですね、あまりぐあのぐ具体的な、なんですかね、まあ、ご質問いただいている状態と、実際に確認できた状況は結構違うなと思ったところがありましたので、そこを再度あのやっていただけるといいかなと思います。はい、はい、ありがとうございますよろししくお願います。よろしくお願いします。 では、続いてのご質問。URL は登録できますが、問題がある件に関するご質問をいただいております。URL 診断で URL は登録できますが、問題があります。と表示が出てきました。いろいろ試したのですが、わかりませんとのことです。こちら、いかがでしょうか。えっ、ー、とですね、こちらもあれですよね、具体的な URL をいただいていて、そうですね、えっ、ー、と、 こちらはすみません、具体的な URL をいただいていて、ただ、あのー、HTTP から HTTPS のへの移行がなんかうまくできてないところがあって、あの通常ですと、やっぱり両方のページがあった場合って、HTTPS のページが優先されるっていうのはもう何年も前に発表している通りなんですけれども、うんなに、なぜか今回のケースでは、HTTPS のページが優先されないケースが出て 来てましたとでそのちょっと理由は僕ら細かくはそこまで調べていないんですけれども、まず一つ言えることとしては、HTTP から HTPS へ の,、まああの正規化、例えばカノニカルを記述するですとか、リダイレクトをするですとか、そういったことがされていなかったので、ぜひそういったことをしていただくことで、少しでも Google に対してあの、今はこちらが正規 ページなんだということを伝えることになるかなと思います。というか感じですかね。はい、そうですね。はい、ありがとうございます。 はい。では続いてのご質問。サイトマップが送信できない件に関するご質問。以前ヘルプフォーラムにて相談をさせていただき、一度はサイトマップ送信ができるようになったのですが、再度、サーチコンソール上でサイトマップ送信ができない状態になりました。考えられる原因などがありましたらご教示いただけますと幸いですとのことです。えこちらいかがでしょうかはいえ。そうですね。こちらについても今ちょっとあの具体的に何かお答えできることはないんですけれども、 まあ、担当チームに、えー、ご報告しましたので、あ、まあ、しました。で、こちらについてもですね、マ、まあ、サージコンソールに関することですと、何かうまくいかなかった場合に、まずやっぱりフィードバックを送信をしていただくと、まずそれが一番いいかなってきますね、気がします。まあ、もちろんヘルプフォーラムもすごく い, あのいいんですけれども、それと同時に、もし Google 側に何か問題があったり、 した場合に、やっぱりあの担当のエンジニアが理解する、把握するための一つのヒントになりますので、ぜひですね、何かあった場合に、サーチコンソールのフィードバックを送っていただけるといいなと思います。はい、ありがとうございます。はいいありがとうござますでは続いて、えー、アメバブログで、サーチコンソールと連携した意見に関するご質問です。アメバで記事を投稿しています。 Google Search Console と連携をしたくて、えー、操作をしています。URL プレフィックス、HTML ファイルのアップロードにいーよ、ると。 確認ファイルが見つかりませんでした。何をどうしたら確認できるように、何かを加えるようにできるのでしょうか、とのことなんですけど、あのこちら、アメバブログさんの、えー、と設定方法に関してはあ、どうやったら設定したらよいかに関しては、直接アメバブログさんの方にと問い合わせていただけたらよいかなと思います。はい。 で、あと、ちでは、あの、結構、あの、ワンクリックで、えー、サイトをベリフィケーションができるようになりました、みたいな、あの、アナウンスもあったみたいなので、もしかしたら、もっと簡単にできるようになっているのかもしれません。はい。詳しくは、ぜひ、アメバブログさんにいい、尋ねてみてください。い。かがでしょうか、はい。はい。よろしくお願いします。<笑> はい、ではそうですねよろしくお願いしますではい、ありがとうございます続いてのご質問指名検索でけ表示されなくなった件に関するご質問をいただいております全国の店舗ごとのサブドメインを切って店舗別のページを作っているサイトでえ指名検索での表示されなくなった事象が起きています えー、昨年12月28日頃に一部の店舗で指名キーワードで出てこなくなり、年明けの1月9日の週で、ほぼ全ての店舗で指名検索が出てこなくなりました。サーチコンソールではインデックスは消えておらず、エラーも上がっていません。ただ、目視で上位に出てこなくなっています。同一ドメインで店舗名の部分だけサブドメインで分けています。 ページ内は同一テンプレートであるものの、店舗独自の情報を載せております。粗悪な非リンクの可能性なども視野に一つ一つ見ていますが、要因が不明です。何かアドバイスをいただけますでしょうかとのことです、えー。こちらいかがでしょうかはい、そうですね。こちらに関しましては、まあ、具体的な URL をいただいていて、えー、そうですね。まあ、今僕が言えることがあるとすると、 まあ、もし何かあの表示されないみたいなことがあった場合に何もおっしゃられてる感じで何もあのまあ何もというかまあ基本的に心当たりはないみたいな場合に関しては検索結果のまあ下の方にあるフィードバックを送信からフィードバックをしていただけるとまずいいかなと思います。ただそれによって治るかどうかっていうのはまた別の問題なんですけれどもまああのエンジニアが原因を把握する一つのヒントになりますので あんまあ、原因というか、あの問題を把握する一つのヒントとなりますので、ぜひご活用いただければと思いますと。あともう一つは、えー、っと、そうですね、えー。具体的なアドバイスとしてはそれぐらいなんですけれども、まあもう一つ気づいたこととしては、例えば、あの、この会社名、営業証明で検索したときに右側にナレッジパネルが出てくるんですけれども、そこに例えばサイトが登録されていらっしゃらなかったので、例えばそういった あの別にマイビジネスをすごくプッシュするわけでもないんですけれども、そういったところにきちんと登録されると、実際にユーザーがナレッジパネルを見て、そこからサイトに飛ぶみたいな方もたくさんいらっしゃると思いますので、よりあのそういったところもご活用いただけるといいのではないかなと思います。でもし、粗悪な非リンクの可能性があるとお考えの場合は、まあ、あのもし手動対策をされた 可能性があるんでしたら、サーチコンソールの、えー、を見ていただくことで確認することもできますし、まあ、実際には自動で何かあの順位が下がるみたいなことも起こりうるかなとは思うんですけれども、まあ、もしやっぱりそうした粗悪な非リンクがあるという認識をされているのであれば、そういったものをなくすようなことをされるといいかなと思います。まあ、言えることとしてはそんな感じですかね。 はいありがとうございます。時間も残すところ3分の1程度になってしまいました。いりしたはいはい、どんどん行きましょう。りましたはいでは、続いてのご質問。新サービス立ち上げ時のドメインに関するご質問をいただいております、えー。既存サービスから派生した新しいサービスサイトを立ち上げるにあたって、既存サービスのサムドメインに置くか、新規のドメインに置くかを悩んでいます。 例えば、サブドメインで何かしら手動の対策などの問題が生じた場合、本体ドメインにも影響が及ぶことはありえるのでしょうか逆もしかりで本体ドメインで問題が生じた場合、サブドメインへ影響が及ぶことはありえるのでしょうかサブドメインと新規のドメインのそれぞれのメリット、デメリットなどアドバイスいただけますと幸いですとのことです。こちら、いかがでしょうかはい、そうですね。こちら、あのまあ、 実際に新サービス立ち上げ時のドメインをどうするかというのは結構大きなテーマなんじゃないかなと思うんですけれども、ご質問にお答えすると、ああ真ん中の段の手動の対策のまあメインのドメインとまあサブドメインの間のまあ 波, 及波及の可能性みたいな感じだと思うんですが、そこに関してはですね僕らがどのように手動対策を行っているかというあのまあスパマーとの あの何かが手の内を見せてしまうみたいな感じになってしまいますので、特にこれによってどうなるかっていうのはちょっとお伝えすることは難しいかなと思います。で、2つ目のご質問の、えー、とご質問っていうか、サブドメインと新規のドメインのそれぞれのメリット、デメリットなどっていうと、やっぱりちょっと細かく話すと か, かなり長い話になってしまうと思うので、やっぱりその元のドメインがあったときに、その新しいサービスサイトが実際そのどの程度新規なものかですとか、 そのドメイン下で運営することが何か違和感があるのかないのかとか、そういったことを純粋にユーザー視点で考えるのがいいんじゃないかなと思いますね。何かメインのドメインに置いた方が、あの、まあちょっと一般的な言い方をすると SEO にいいんじゃないかみたいな感じで考えてやると、大抵後で苦労することになるんじゃないかなと思いますので、最初からやっぱりユーザー視点であの考えるといいんじゃないかなと思います。そのメインのサイトの中で、 やっぱりその中の一部だよねみたいな感じであれば全然その違和感ないと思いますしもともとちょっと全然関係ないよねみたいなものがあの作る段階でそれが分かっているのであれば新規ドメインを取ってもいいと思いますしはいっていう感じですかねはい何かアンナさん付け出すことでもあればえ大丈夫だと思います大丈夫ですかはいまああとそうですねあのー、あそうだもう一つ あの手動の対策がやっぱりあのサブドメインにかかった場合にみたいな、メインのドメインがどうなるかみたいなことが懸念されるっていうのは正直ですね、やっぱちょっとあのあの違和感を感じるんですね。最初からそういったことが懸念として上がってくるのが、僕らの手動対策が間違いが多いからみたいな感じでしたら、それはそれで僕たちがあの反省しなくてはいけないところなんですけれども、やっぱり手動対策をされるんじゃないかっていう可能性があるようなサイトを作る可能性があるんでしたら、うん あのやめていただきたいなと、ちょっとそこは考え直した方がいいのではないかなと思います。なので、あの一度そこもあの改めて一から考え直していただくといいかなと思います。はい、ありがとうございます。では、続いてのご質問。ルートドメインとサブドメインの関係に関するご質問、えー。ルートドメインサイトからサブドメインサイトへ向けてリンクを設置した場合。 内部リンク扱いとなりますか外部リンク扱いとなりますかルートドメインとサブドメイン間、またはサブドメインとサムドメイン間のリンクは、非リンクとしてパワーを得られるのでしょうかとのことです。こちら、いかがでしょうかはい、えー、こちらのお質問についても、今 の, あの回答とほとんど一緒だと思うんですけれども、あまあ、のやっぱり実際に、この何かそのリンクがに、 内部リンクなのか外部リンクなのか Google の扱いによって効果が違うのであればその良い方でサイトを作りたいという気持ちはすごく理解はもちろんできるんですけれどもまあそうやって作ってしまうと逆に本来ユーザーのことを考えたときに理想的ではない状態になってしまったら後でサイトが育った後にそれを別ドメインにしようとか逆にあのー また違う形にしようみたいなことになると、いろいろサイトの移転とか大変になってきますので、あの正直そこは一切考えないで、うん、一からあの本来だったらどっちがいいんだっけみたいな感じで考えるといいんじゃないかなと思います。よくあるケースとしては、むしろメイン の, あのサイトよりもサブで作ったつもりのものの方が育ってしまうみたいなこともたくさんあると思いますので、はいぜひですね、あの そちらのよく会社とかでもあると思うんですよね。実際、ある会社の中の1サービスが結局大きくなって、会社名がそっちのサービス名になってしまったみたいなことも結構あったりしますので、まあ、あの実際にそこを細かく考えない、あのえー、リンクの効果というよりは、実際にユーザーにとってどうあるべきかみたいなことを考えていただくのがいいかなと思います、はいありがとうございまますすあ、はい、ありりががととううごござざはいます。では、続いてのご質問。 新規ドメインでコンテンツを再公開すると重複になるかどうかのご質問をいただいています。1年前に一度閉鎖したサイトを新規ドメインで再度公開する予定です。コンテンツをチェックすると、以前公開していた記事をスクレーピング系スパムサイトにコピーされていることが分かりました。コンテンツを修正せずに再度公開すると、私のサイトが検索エンジンから重複扱いされますか、えー、ス, スパムサイトには自然検索からの流入がそれなりにあります。 検索エンジンからはスパム扱いされていないと考えられるので、私のサイトが重複扱いされる可能性は十分あると考えています。サイト内の2から3ページがコピーされているだけなら問題ないのかもしれませんが、3分の1以上もコピーされています。このままコンテンツを再公開するか、それとも文章を大幅に修正するべきか悩んでいます。修正せずに新規ドメインで公開しても、 重複扱いいされることはないのでちょうっと、えー、いろいろコメントしたいと思うんですけれども、簡潔にコメントしていきますまず、全体的な、えー、回答を一言で言うと、あのおそらく、まあ、推測でしか言えないですけれども、おそらく多分、重複扱いはされないと思いますので、あまり気にしないでやるといいんじゃないかなと思います。 でもし気になるのであれば、じゃあどうすればいいかというと、このちょっとあのスクレーピング系スパムサイトというのは何をどういったものを指しているのか、ちょっと僕はよくわからないんですが、おそらくよくある、あのそういうあの日本語のコンテンツをコピーして、どっかのハッキングしたサイトにペーストしているような、そしてしかもそこにクローキングとかいろいろして、 分かりにくくしているようなケースなんじゃないかなと思うんですけどそこに関しては完全にスパムですので、Google がそちらの方をあを高く評価し続けるということはないと思うんですね。で、皆さんの側でできることがあるとすると、その、そういった、おそらくですね、あのどこかの別の国のドメインなどあの、僕が言ったケースだと、ハッキングしたサイトに対して、そのコンテンツを、えー、再利用みたいにしてますので、ぜひですね、このハッキング そのドメイン自体をハッキングされたコンテンツとして、ドメインとして Google に報告していただけると、あのそういったものが表示されなくなるかなと思いますので、ぜひレポスパムレポートを送っていただけるといいかなと思います。あともう一つコメントしたいのは、スパムサイトには自然検索からの流入がそれなりにありますっていうのは、どのように判断されているのかっていうのが一つですね。この、なぜ知っているのかと。で、おそらく知らないと思うんですね。なので、あの、 そこの根拠の部分が何なんだろうなって、ちょっと逆にあの 変, 変な意味ではなくて、何で知ってるのかっていうのをあの知ってるんだとしたら何で知ってるのかって興味あるんですけれども、あのでもしそれがスパム扱いされてないのであれば、やっぱり同じなんですけど、スパムレポート送っていただけるといいかなと思います。でも、Google のスパム対策チームはそういったものがあの表示されていた場合に、やっぱりそれをあの いち早く検出して、それが検出され、あっと表示され続けないようなシステムで動いていますので、おそらくそれがずっと長きにわたって表示され続けてるってことはないんじゃないかなと思います。はい。という感じですかね。もうちょっと、あの、正直ですね、僕の思ってるようなケースですと、割と典型的なパターンですので、そんなにあの恐れずに、あの、再度公開されるといいんじゃないかなと思いますけれど思います。 ありがとうございます。それでは続いてのご質問に移りましょう。自分のブログ記事が無断で転用される件に関するご質問をいただいております。Google インデックスに自分のサイトを検索すると、タイトルは他社で、タイトルの下の内容が私の書いたブログの記事になっております。それも1件、2件の問題ではなく、大量に使われてしまっています。全くの初心者なので、どうしたらいいのか分かりません。 お名前ドッ .com でサイトを作っていたのですが、プロに頼んでサイトを引っ越ししてからの現象ですとのことです。こちら、いかがでしょうか。えー、そうですね、こちらに関しては、えーと、具体的な URL などはいただいていませんので、い, いないですよねいあい。いるのか。すみません、ちょっと僕は具体的には、あ見ていなかったんですけど。 すみません、ちょっと今。おそらくですねあの、これは、こちらもほとんど同じ現象だと思うんですね。あのハッキングされたサイトに使われていると。ですのであの、皆さんにできることがあるとするとあの、ハッキングのスパムレポートとして、そのハ ッ,、えー、ハッキングされたサイト、皆さんのコンテンツが無断で転用されているサイトの url を Google にご報告いただけるといいかなと思います。で、多くのケースではもうすでにあの対処されていたりしますので、結構いたちごっこみたいになってしまいますけれども、ぜひですね、そちらをお送りいただけるといいかなと思います。で、でその、この現象が発生していることに関して、どころ、どこのサイ、えっ、ー、と、なんていうんですか、お名前 .com で作っていたかどうかですとか、プロが 移転したかどうかっていうのは関係なくですね。あの狙われてスパマーに狙われてしまうことっていうのはやっぱりあったりしますので、えー、まあその辺をちょっとスパムレポートなど送っていただいて対処していただければいいかなと思います。はい。はい、ありがとうございます。スパムレポートに関して二件ほどあのお話がありましたが、きっといつも通りなら SNS 等々で。 えー、と検索していただくと、その送り方みたいなヘルプページをどなたかが上げてくださってるんじゃないかなと思いますので<笑>。そうですね<笑>、はい、今のまでも、はい、結構いろいろ出てると思いますので、ぜひ。はい、あの探してみてください。はいありがとうございます。では、続いてのご質問あ、スパムレポートは1件ずつ送るしかないのかに関するご質問をいただいております。 えー、とある指名検索の検索結果で、自身が運営するサイトの情報をクローキングしたスパムサイトが2ページ目以降からたくさん表示されているのを発見しました。アクセスしようとすると、有害なページとしてアラートが出ます。とある指名検索は大事なキーワードのため、このような有害なサイトが検索結果にたくさん表示されると、それを知らずにアクセスしたユーザーを傷つける恐れもあり困っています。このようなサイトは Web スパムレポートで一件一件報告するしかないのでしょうか個人サイト サイトで予算も少なく、悪意あるボットからのクロール調査やブロック作業をエンジニアさんにお願いするのもいたちごっこになるのが見えているため、どう対処しようか悩んでいますとのことです。えー、こちらいいかかがででしょうか、はいえー、そうはそすね今あの、おっしゃる通り、スパムレポートで一件一件報告するしかありませんので、<笑>一件一件ご報告いただくのが良いかなと思いいますはいはい、ありがとうございます。 あのー、今回、やっぱりこうやって3件ぐらいですかね、あの同じような感じのご質問いただいていて、で実際、まあ、この方はおそらくこれが 何, 何なのかっていうのはすごく理解されてるなと思うんですけれども、他の方はそもそもそれが何なのかみたいなの分 か, らない分からないような状態で、まああのー、たくさん発生していて、で こ, れをこういったものはあの本当に Google だけで何かなくすっていうこともなかなか難しかったりしますので。 皆さんと力を合わせてやっぱり減らしてい け, いければと思いますので、ぜひです、ね、スパムレポートを送っていただくと、そのスパムレポートを送られたものが一つ一つあの対処されるというのではなくて、そういったものをヒントにすごく大量にあのまとめてあの<笑>消すあの、表示させなくするための施策のヒントになる可能性もありますので、ぜひ一件一件送っていただければと思います。 はいありがとうございます。はい、ありがとうございます、えー、じ予定通りなら、まあ、あと5分ぐらいですかね、になっているので、えー、いける、あと1、2問ですかね、はいあ。ここは多分あんまりコメントできることはない感じがするので、すいません、ポッと飛ばして。承知しました。じゃあ、あの見たい方は今 の, あ の, あの質問文を止めてみていただければなと思います。では、構造化マークアップの話に移っていきましょうか。はいはい えー、ではですね、えー、続いてのご質問、FAQ の構造化マークアップを復活させたい件に関するご質問、FAQ の構造化マークアップが消えてしまいました。復活させるのには、えー、どのようにページのクオリティを上げていくのが良いですかとのことです。こちら、いかがでしょうかそうですね、これはあの多分似たようなご質問が、この後にですねリッチカードが表示されなくなった FAQ 構造化マークアップが表示されない。 一時ザルトに表示されない多分4件ぐらい来てんのかな。もうちょっとあるかもしれないですね。この表示されない。表示されない系はそれですね。はい。まあ、そうですね。あのー、ここで今僕が言えることは正直あんまりないですかね。その、やっぱりケースバイケースかなと思いますし、その、ですので、ちょっとあの、ここの、 まあ、ひょそうですね、うーん、まあ、やっぱりリッチカードがひょ、今リッチカードであったり、このリッチカードというか、FAQ の、あのー、単純に何か問題があるわけではなくて、やっぱりアルゴリズム上何か判断されて、表示されなくなったっていうことにい、いろいろな要因が絡まって出てきたりあで、表示されなかったりしますので、 うん、なんかあの、マークアップ自体に問題ないのであれば、特にできることは正直ないかなと思います。っていう、非常に冷たい反応しかできないんですけれども。ありがとうございます。ありがとうございます。ま そうですね、中にはあのちゃんとあのそういう指定がで表示するかどうかの指定ができることではない。いうウェブマスター側で、えー、指定ができることではなくて、アルゴリズムによるものであるって言いたところを理解されているあの質問者の方もいらっしゃったので、はい、その通りですと。そういう感じですかね。まあ、ねねご存知い方もいらっしゃるかもしれないんで、あの実際に、はい、あの、まあ、ま、 皆さんができること、現時点でできることとしては、やっぱり構造化データテストツールを見て、何かエラーが発生していないかどうかですとか、サーチコンソールの、やっぱり、リッチリザルトのレポートのところを見て、やっぱり実際何かエラーが出ていないかですとか、そういったところを確認していただいて、それが何か問題がない場合には、あとは、まあ、 まあ、中身は実際問題なのかどうか分からないですけど、皆さんができることがあるとすると、やっぱり中身を改善していくしかないかなとは思いますので、はい、そちらでよろしくお願いいたします。 さあ、ちょっとですね、はい。そうですね。構造化データの重複は問題になるかに関するご質問をいただいております。まあ、質問はあの読んでいただければ助かるんですけど、<笑>はい、あのそうですね、えーと。具体的な URL をいただいておりまして、そちらを構造化データテストツールで確認したところ、特に問題なさそうに見受けられました。あーなので、えー、基本的には問題ないかなと思うんですけど、もし何か、あのー 個別具体の、具体的な、あの、懸念点等々あれば、あそういったところも記述いただいて、質問していただくと、えー、こちらも答えやすいかなと思いました。はい。はい、いかがですか付けまし、はい、いや、特にないです。あ、わかりました、はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ますはい。そろそろ最後にしますかもうあと1人も行きますかもういきます、ね、はい。ですねす。じゃあ、そうですね。 じゃあ続いて、えー、JavaScript を使った構造化マークアップのガイドラインに関するご質問をいただいております、えー。先日公開されました JavaScript を使った構造化マークアップのガイドラインに関連して質問です。 以前はあ構造化マークアップはサーバーサイドでの出力を推奨されていたように記憶しておりますが、現時点でもおその認識でそう違はございませんでしょうかそれとも JavaScript でもサーバーサイド同様に認識されるということになりますでしょうかご確認のほどよろしくお願いいたしますとのことです、えー。こちらいかがでしょうかえっ、ー、と、こちらは、あれ こ, これは、 こちらはえー、っと、こちらですかね。あ、あんンパートとかあすみません。あすみません、えー。そうですね。えっ、ー、と、そうですね。えーねえー、まあ、サーバーサイドで実装されるので、えー、できるのであれば、あの、していただいたらいいかなとは、あの個人的には思うわけですが、えっ、ー、と、このあたりのスペシャリストである、まあ、マーティンにですね、えっ、ー、と、こういった、あの、問題に関して、いい、 ドキュメントないかねっていうところを確認したところのこちらの2つが上がってきました。なので、ぜひ、こういったところね、気になる方は、こちらの JavaScript を使用した構造化データマークアップの質問に関しては、こちらの JavaScript を使用して構造化データを生成するところを、あの、もう少し詳しく読んでいただけたらいいなと思いますし、構造化データに関わらずですね、まあ、JavaScript に関する一般的な質問、 がある方は、ぜひこの JavaScript SEO の基本を理解するといったようなドキュメントを確認いただけると理解が深まるかなと思いますので、ぜひご一読ください。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。あと4問ぐらいなので、最後ちょこっと簡単にいきましょうか。そうしましょうか。はい。 では続いて FAQ リッチリザルトに関するご質問です、はい。FAQ リッチリザルトを表示させるために、商品検索結果一覧ページやキュレーション記事などの目立たない場所、あ目立たない位置に申し訳程度の Q&A コンテンツを作成し、サイト内に存在する大量のページで機械的に FAQ リ, リザルトを出す方法が依然流行しています。これに対し、各ページで出ている内容がユニークであればガイドライン違反にはならない。 とするジョン・ミューラー氏の言及記事を拝見したのですが、以前のオフィスアワーでは FAQ リッチリザルトを目的にもこともと FAQ ではなかったページに FAQ コンテンツを追加する行為を桜行為ではと言及されていたかとも思います。現時点ではこのような実装をすることは Google として問題ないものとえ解釈して問題ないのでしょうかご確認のほどよろしくお願いしますとのことです。こちらいかがでしょうか はいえー、と特にあのこれまでと何か変わる感じではないんですけれども、おそらく、えー、と一般論で言うと、FAQ として成立しているようなものに関しては、本来このリッチリザルトがなければやらなかったかもしれないなみたいな場合でも、まあ、FAQ として成立しているようなものに関しては特に問題はないかなと。で確かにジョンが言っているように、あの何か 他のページでも使っているようなあの使い回しみたいなものは何か問題があるかもしれないですし、あとやっぱ り, やっぱり問題があるとするとリ、FAQ ではなくて結局は何か全て1つの例えばホテルだったらこのホテルに泊まりましょうみたいな何を見ても結局そこにあの誘導するような感じの内容ですと、それはもはや FAQ ではなくて広告になるなと思いますので、うん、そういったものは ガイドラインに反するかなと思いますので、って思います。っていう感じですかね。でやっぱりちょっとその辺を気にされている方はすごくたくさんいらっしゃるなと思うんですけれども、やっぱり僕は思うのは、やっぱりあのそうしたもし低品質の FAQ を, やを表示されて、検索結果に表示されている場合に、やっぱりそのサイト自体、ユーザーがそこの実際のサイトを使った時の、やっぱり ユーザーザ体験としては良くないと思うんですねなんだこのサイトはと思うと思うので、実際にあの 一, 瞬一瞬というか、そのサイトがひょの FAQ が表示されていることで、他のページがあの下の方に表示され、あのより下の方になってしまうという懸念もすごく理解はできるんですけれども、じゃあ上のページサイトがすごくそれによって利益を得ているかというと、そうでもない気がするので、やっぱり実際に あのー、自然なところに落ち着いていくのではないかなと思っております。という感じでおります。はい。はい。ありがとうございます。ますでは、続いてのご質問。大規模サイトリスト型ページのページネーションに関するご質問。大規模サイトに関するリスト型ページのページネーション処理に関するご質問です。えー、質問1つ目。XML サイトマップには2ページ目以降のページも送信すべきでしょうか また質問二つ目、かつてあったページネーション系の LNIX と LPREV タグを Google は現在利用していないと昨年 Google 側から通達があったと思います。これつまり、今回の例に挙げたようなページに関しては2ページ目、3ページ目、そして100ページ目があることについて Google 側に何のシグナルも送る必要はなく、すべてのページネーションを ページをインデックスさせてよいという理解でよいでしょうかとのことです。こちらいかがでしょうかえー、っと、そうですね質、えっと。短く答えすると、質問1については、えーまあ、1ページ目、2ページ目以降というよりは、まあ、重要なページについてお送りいただければと思います。で質問2については、まあ、そうですねあの。何のシグナルも送ることがむしろできませんので、すべてのページネーション、まあ、インデックスさせるというか、まあ、を普通に、 あのクロールさせてインデックス可能にしていっていただければいいのかなと思いますし、しなくてもいいのかなと思います。という感じで、まだ今のところ、この RELNEX、RELPREV REL 以降のベストプラクティスというのは特にあのまだご提示できてないと思いますので、そこは今のところは、あのなんですかね、皆さんの側の実際の体感とあの手間といろいろ考え、考慮していただいてやっていただくといいかなと思います。 基本的にはすごく重要なページだけ、まあ通常はそれはトップページかなと思いますけれども、お送りいただくといいかなと思います。 ありがとうございます。では続いてのご質問お店の一覧ページはノーインデックスにするべきかどうかに関するご質問ワ、えードプレスで作った飲食店の紹介記事のサイトを運営していますサーチコンソールで確認したところライターが書いたお店の一覧ページなどがノーインデックスになっておりましたこのようなカテゴリーページはノーインデックスにした方がいいでしょうかよろしくお願いいたしますとのことです、えー、こちらいかがでしょうかはいえっ、ー、とそうですねこの えー、ちょっと難しいというかあの、説明が難しいなと思うんですけれども、このサイトでワードプレスで作ったこのページがノインデックスになってたのが、実際にあの意図してやられたものなのか、テンプレートで自動的になっているものなのか、それともあの本当にたまたまなってしまっていたものなのか、まあ、インデックスに変更するのを、まあ、ノインデックスを取るのを忘れてたのかとか、そういったことはちょっと分からないなと思うんですけれども、 まあ、あの単純に僕らのお勧めとしては何かこういったあのサイト内のページを細かく何かノーインデックスなどを駆使してあのいわゆる SEO を意識してそういったものを駆使することは全くお勧めはしておりませんのでやっぱり僕らとしてはいろいろなページをきちんとクロールしてそのサイトの構造ページの構造を理解して適切なページをユーザーに返したいと思っていますのでそういう意味では あのこのようなカテゴリーページはノーインデックスにした方がいいでしょうかというご質問に関しては、僕らとしてはあのノーインデックスしない方をおすすめ、あのお願いしておりますという感じですかね。ただ、それはあくまでも僕らのこのクロールとかインデックスの観点であって、皆さんの側で例えばどちらの方が順位にとって良いかみたいなことを言ったときに、ひょっとしたらその順位がこっちの方が上がるみたいなプラクティスは、プラクティスというのは何ですかね、そういうあのケースというか、 あの手法みたいなのあるかもしれないし、それがうまくいってる方もいるかもしれないし、うまくいってると言っている方もいらっしゃるかもしれないので、そこはあの何が正しいか分からないですけれども、基本的にはやはりきちんと僕らがクロールできて、インデックス可能になっていれば適切なページがやっぱり配信されると思いますので、ノインデックスとかに特にする必要はないと思います。はい、ありがとうございます。 はい、ありがとうございます。それしたら最後の質問になりますね。はい、えーはい、Googlebot の JavaScript レンダリングの処理に関するご質問をいただいております。 JS によって生成されるコンテンツには、インデックスの前に別プロセスとしてレンダリングが挟まります。一つのページに複数の JS があった場合、それらはまとめてレンダリングされるのでしょうかそれとも一つずつ別々のプロセスで処理されるのでしょうか例えば、5つの JS ファイルを読み込むページがあったとしています。5つは1回のレンダリングでまとめて実行されますかそれとも2回以上に分かれて実行されますかもし分かれて、分けられるなら読み込む JS ファイルを イルが多いほどレンダリングが完了した状態でのインデックスまでに必要な時間が長くかかりそうですとのことです。えー、こちらいかがでしょうかこちら、そうですね。あのこちらどうでしょうあのあこちらもアンナさんパートだそうあ。あ、そうかそうか。私か。あすみません。<笑>あ、そうですね。えっ、ー、と、普通に Web の, のものと変わりはないです。なので、えーとまあ、ちょっと、この言い方で言うと、この方の表現にすると、まあ、まとめて実行されるという表現になるんですかね。まあそうですね。 はい、あの、はい、基本的にはブラウザと同じタイプですので、まだ、あ、同時に行われるということ で, で、いうような認識でいいかなと思っております。はい、そうですね。ありがとうございます。失礼しました。ええー、今でなんか、いろいろですね。そうですね。<笑>やっぱり目の前にいないっていうのはいろいろ難しいです。空気が確かに。えー、ち時々ポカンとしてました。失礼しました。えー でもなんか、きっとあの、滞りなくすべての問題を問題あの、いただいたご質問を回答できたのではないかなと思うので、まあ、この録画にで。<笑>さっき、削除リクエストのところは、ちょっと期間がもう経ってしまったので、あのもしまだ何か問題がかです、まだ悩んでますって方でしたら、もう一度ちょっと送っていただいてもいいですかと。うん、これはあまり言えることがないって飛ばしたところ、1箇所あったんですけど。はい そうですね。はい。じゃあ、こんな感じで、えー、きっと録画もきちんとされていることを願いつつ、次回のオフィスアワーの告知をさせてください。えーはい、次回の Webmaster Office Hour は、えー、2020年、えー、6月の後半、えー、今月になるですよね、きっと。今月の後半を予定しております。はいえー、ぜひ、ご質問等々お待ちしておりますので、はい、何かありましたら、あえっ、ー、と、何でしたっけあのフォームからあご質問を寄せください。 はい、はい。では、本日もご覧いただきありがとうございました。もうありがとうございました。はい、またお会いしましょう。はい。